はい、おっサー YouTube こんにちはヨです今日はアラウンドザワールド大車輪ですね高く上げるコツをご紹介していきます要するに綺麗にスパって上げれる ようにになるためのコツを皆さんにご紹介いたしますこの動画はですね是非アランド・ザ・ワールドまだできないですって人にも見てほしいもちろん1回はできますって人にも見てほしい普通にできますって人にも見てほしいみんなに見てほしいということで、えー、やっていきます<笑>最後まで見たらあのしっかりとアランド・ザ・ワールドこの1回回すってですねすごい綺麗にしかも、えー、余裕持ってまたげるようになります その大切なポイントを今回3つご紹介していきたいと思うんですたったの3つでかなり改善されると思うので、えー、しっかりと動画最後まで見ていってくださいそれでは早速説明に入っていきますはいということで、えー、早速説明に入っていきますまずじゃあ大事なポイント1から言いきましょう、えー、これはね足首の角度ですこれなかなかねできてない人が多いと思いますのでしっかり見てください普通リフティングする時の角度ってまっすぐじゃないですか 角度を打ってしますで当てる場所は親指ら辺でいいんですよアルミの状態でで も, のででもこの状態で親指ら辺に当てようとするとこう回す時が結構大きく回さないとボールが邪魔になってしまって足に当たってしまいますだけどちょっと内側に向けてやることでここに空間ができるんですよつま先からこう一直線に下に下ろすとここのすでに当たらないんです ボールをよりコンパクトにきれいに上げることができますでここをしっかり足首をグッと曲げてください、はい、で2つ目はボールにタッチするボールの高さですここかなり重要です高く上げるためにも重要ですねでフリースタイルやってる人は分かると思うんですけども抜きっていう技があります抜きっていうのはもう高く アランド・ザ・ワールドをすることを言うんですけどもその抜きにつながってくるので、えー、ここかなり重要な一番重要なポイントなのでしっかり見てくださいリフティングしてる高さって大体、まあ、この辺僕はもう常に一定にリフティングができるんですけどい定の高さでたい多分この辺でタッチしてると思いますでもアランド・ザ・ワールドをするときは若干高くしましょうこっからこの辺でボールに触りましょうアランド・ザ・ワールドするときだけなんでいきますよ この高さでしてるけどアランザ・ワールドするときはちょっと高い位置でボールに触ってまたいであげましょうそうするとかなり簡単にやることができますでめちゃくちゃボールが高く上がりますこれができるこれ超ポイントで、えー、高い位置で常に回しに行くこれを大事にしてくださいでこれがねうまくできるとねかなり高く上がります こんな感じに塗っていきますぜひ挑戦してくださいはいで水目、えー、これ最後ですね膝の使い方ですとても大事ですはいでどうやるのかというと膝を最初、えー、普通の人はこうやって回します丸く大きく、えー、円を描こうっていうふうにやるのがまあ普通だと思うんですけども違います膝は真上に上げましょうもう膝をねもう顔に寄せるような感じで真上に上げることこれがすごい大事ですで えー、さっきの足首が足首の角度ができていれば真上に上げてもボールに足が当たりませんもう本当にえー、いいミスの例としてはあこんな感じこんな感じで足にこうボールがこうくっついてきちゃったりするのはオッケーいいミス、まあ、ちょっとずつこう足の開き具合とかをあちょっと真上すぎたから若干1センチぐらいちょっとちょっと開いてやってみようとかそうやって確認しながらやってみてください 膝を真上に上げる。それがとっても大事です。で真上に上にげたらあとは無駄にこっちまで大きくまたぐ必要がありますここまで来てボールが大体この辺にありますそしたら膝下を折って下に入れてあげましょう太ももからこうやって大きく回しちゃうと、えー、かなり、えー、ロスになってしまうので上まで来たら膝ざ下げ、またいでください こんな感じで、ね、こうするとかなり綺麗にできますはいでこの辺の、えー、高くこうシュッって上げることができるようになってきたらいろんな技ができます例えばねこんな感じのとかだから一気に2回またいだりこれも2回なんだけど一回地面に足ついてまたいだりいろんな技に、えー、応用することができますなんでやってみてね これはいい、えー、い人人でででも意外とできてない人が多いです僕がこう長年10年ぐらいやってきながら独自で見つけた方法ですこの3つが僕も今でもかなり意識しているところで、えー、しっかり皆さんそこ意識さえできていればめちゃくちゃ簡単にまたげるようになりますなんでずっとそこにねアランド・ザ・ワールド代車に苦戦してた人今回の動画見てやってみてくださいできたーぜーってなったら ぜひ動画撮って僕の概要欄にある LINE アットとかで送ってみせてくださいということで今回の動画は以上となりますよかった面白かった分かりやすかったという方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします他にもいろんな動画出しているのでぜひ見てくださいではまた次回の動画で会いましょう